こうやるるばっかりじゃなななくくて、転換し、僕は要はいなくなるね。この線にいなく足、蹴りそういうの、この次来るのは何これ手離してポン。で、この手は離せる手なの、いつでもね、彼は彼はいつでも離せる。で、こっちの手も本当は離せる、離してここ、それから持って蹴り、いろんなことが攻撃ね次の、持たれた瞬間、持って待ってる人いないから、必ず次は何か引っ張り込んで蹴りでくるとか。 引っ張り込んでこの手が入ってくるとか、引っ張り込んでこの手、バーンってくるとか、そういうことですよねでそういう、そういうのが来るんだってことが分かっててやってなきゃだめなわけ。持ってて、じゃあこの手をどうしましょうかってやってる意識がここに入っちゃってるとね、こ こ, こ, こをなんとかコントロールして、なんかいいとこ取りたいと思ってるかもしれないけど、その前にやられちゃうんですよ、こうやっちゃった瞬間でこの手離して、ポカってなっちゃうからね。こうやっちゃった瞬間に 蹴りが来ちゃう。こうや っ, てるやってる瞬間にこの手外してボカってこっちから入っちゃうってそういう風になっちゃうからモノ手のこう、ね、だからここにいちゃいけないここにいて彼のよ想定通りの場所じゃないところに来たら移動しなきゃいけないわけこう来た瞬間にもう移動してんので想定を外してなきゃいけない彼の想定通りのとこにいるとやられちゃうからっていうことが一番一番大事なこと、ね、この手を何かうまくやってこの手を何か上手うまくやってこうやって。 転換してこうやってやろう。っていうことを考えちゃいけないの？後のこと考えなるね。ここをうまくやってやろうと思ってる瞬間にもうやられちゃうから、これ手外して。ポカッとこうね。来ちゃうから。で。硬、えー、い傾向はそれでいいんですけど、だから。今度はじゃあそういうこと考えてね。来たらもうすぐ。線外してるね。 彼の想定こ こ, こ, こ, こ, ここで来るのね想定を外してもう最初から想定外してるとかに、ね、彼, 彼の意図通りに手を置いとかないの見せて彼がよこれ想定通りり想定をちょっと外してこう自分は姿勢正しくで次の手来ないようになるべくで彼想定外れちゃうとちょっと固まっちゃうか一歩緩めてからなんかやらないと次の手打てないの彼ね 想定外れちゃってから。最初の想定がずれちゃってるからでその瞬間になんかやるんですよこうやってそういう風にやりたいわけこう来て想定外してあ予定通りじゃないのね彼は彼にとってはですよそして自分は予定通り必ず予定通りのとこ来るから彼は必ず予定通りのとこ来るんですよ、ね、だから僕は予定通りのところに置いとくんじゃなくて僕は予定通おり 手をずらしてこうやるっていうそういう話。彼は予定を外された。で僕は予定通り。そういう立場で稽古しないといけないと思うんですよね。だから来た来て僕は予定通り来たからほら、か僕の予定通り来たから姿勢を正してこういう形ねそういう形やりたいんですよね。でもう一つねこう今こうやりましたけどいろんなやり方あります。こうやって入るとかそれからえー、っとどうした。 えーね、線を何しろ外したいの外してこうねなんかこう片手だけ外すとか想定を外 し, 外して何しろ彼の予定を外すっていうそういう傾向。で、えー、上から下一番これ基本ですから上から下こう持たしたまま上から下、ね、じゃあそれを少しやり ま, うこうやりますここよね。と彼は筋肉二ここつ。 こっちの表の筋肉これギューって入ったのはすごいやりづらいのこれすんごい強いのこれできないんですよこれと競争してもだからこの筋肉が入らないようにこのギューってこのこういうこの筋肉が入らないようなところにやりたいわけだから線を外したらずっと伸ばしてるってそうするとね筋肉が入らないのこところがこうやってやってこうなっちゃってう曲がっちゃったらもうできないのこれだからこの手を この筋肉抜かなきゃいけないのこの手とこのこの筋肉だからそのためには出した方がいいわけこの線を出してでこの筋肉が入らない状態こうグッてこういう風に入ってるんじゃなくてこ う, こう伸ばした状態でで落としたいのねこうやってる暇ないようにこうやってる暇ないんですよねグッてこう力入れるギュッて力入れる暇がない彼はねそういうところにこうやってやってきちゃったら彼はグーッて ギュッてほらこの筋肉入っちゃったの こ, の こ, ってこの筋肉ねこの筋肉これしたらもうできないんですよ狩るのが強いか ら, だからこのせ線に出してこの筋肉入らないように、えー、じゃあ下やりましょう下も同じねこれだって、ね、こうやってこの筋肉入っちゃったこれできないのだこの筋肉入んないところであちょっと失敗 これ片手。じゃあ片手でいく。片手でこれ筋肉入っちゃうね分かりやすいかこうこうじゃなくて出したらこの筋肉どうやって入れないで落としますか出して筋肉曲げてない曲がってこ う, いう風にならないこう出してここに落としたいわけだから筋肉入ってしまわないでしょこういう風にね でこれもじゃあ両手で、もろ手で、もろ手はさっき言った通り、最初にこっち持って、それからこうね、こうやってやったら、こうやってやったら、何やってんのって、こうやってやると終わり、だから、最初に、最初にこっちで持って、線外してね、線外して、こう持ってくる感じそういう感じでね、やってください、ね、そうそう、そして、下ね、下、下、下、下、下。 こう来て、下。じゃあちょょっと下やりましょうすごい難しくて、ね、サービス受け身じゃないとすごい難しい難しいですよねこうほらここでこう行く方向にこれ筋肉入っちゃうからこう回してくると彼はこう体が回ってこうなっちゃうんです、ね、すごい難しいこれで蹴 り, を蹴りきて終わりっていう形になっちゃうでこういう場合今ちょっと難しいことやりましたけど こう来てんだったら上からのが楽上からこう回ってきてこうやるとできます で, ここで一挙の形になるもろ手だからこの手外せますよ外すこともできるこの手も外せる蹴りも来るそういう状態で線入ってくると彼はどうしようかな、えー、次どう攻撃どうしようかなって考えてるのど う, どうしたいかな外してこう こ, れこの手があるからこの手なかなか難しいよねで足を一 歩, 一歩前。そうそうそれで なんかここにきたいでそこ の, その来る前にね来る前に僕はこっちに入っているわけそうすると上からだとすごい楽そうすると一挙の形になるもろ手の一挙ねこう来てそうこ う, いうふうにねこう出してきながらここに入ってくるのねここに入れる<笑>こう来て向こう上とここにいるから彼は。 ここれをこう変わってくると、ここに、彼、ここにいるんだよね、でこの手、効かないのね、これがあるから、でこういうふうに、えー、じゃあ、上、一挙ね、上から一挙、この線ね、こ, これ、動かしてないんですよ、ここね、ここね、ここで、動かさないでもいいから、ここ、動かさないでもいいから、相手の重心、なんか入って、それから、こう。 餌巻きじゃないから。手でやってるわけじゃないの？返さばきね。ま、はい、っすぐここまで来たら。ここまで来たら彼います。このまま出ます。手は別にやらなくてもいい？場所来ました。上から落としました。そういう感じね、はい。じゃあちょっと上から戻ってだいいけう。終わったら重心もの。ここをこう狙ってんの往復狙ってんの？こう 狙ってここをもらったの。こうこういうこういう感じでほうがいいと思いますよあんまり手をだからねこの筋肉もそうだけど筋肉にこういうふうに筋肉を入れさせない彼の筋肉をこういうふうに入れさせない筋肉強いから相手の筋肉はだからなるべくこれをこう出してくれ て, てこの曲げる筋肉を使わせないようにしておいてここ重心ここ でほら、ら筋肉入らないよね。これ、彼、これ筋肉使ったらどうなるかなこう来たらほら、曲げてきて、ほら、こうで き, できちゃうあ。彼の筋肉に合わせてればね、えー、上から、じゃ今度、同じようにじゃこう、ここで抜きましょうか。と、こうなってきます同じ。同じ動き。今度、今は重心もらったのね、同じなんですけど、 こういう状態から向こう抜いてくるの。そうするとこうなってるよね。こうやってから、は取れない。持ってて。マックスだったら取れるの。こうい う, うに。マックスっていう意味は、向こうにいっぱい。向こうに、どうぞって言った瞬間だったら、取れるでしょ。う。こう、ね、で、腰だけ返すの。今は重心僕はこうもらってきたの。ここにね。それを、腰だけ返すの。そうすると。 こう来て向ここううマックスだから抜くの。こうでこうえー、こうやって抜いてこの手ね こ, の手こう腰返してこういう状態だこう抜いてこう今こういうふうに優しくやってますけど本当はこうじゃないんですよこれは曲がってるとねいかないの本当はねだからこういったらこっちからこっちから取るのこっちからこういうふうに。 そしてこうやると肘が効いてるこういうふうによくされるこのままいくとこのままいくとこうなっちゃうこれすごい強い筋肉のある人はこれはダメ だ, だからこうならないように本当はこうきたら向こうへどうぞやってから内から取るの内から内からこういうふうに内から内から取ってそしてこう出しますこういうふうに と、肘が効いてくる。こういうふうにねそうするとこうなって勘抜き状態あんまりやって壊さないようにねそういう参考まで言ってるわけですからで最初はさばきの方が大事だからこうなってもいいこれでいいです最初はこれで最初はでも慣れてきて相手が強くだんだんなってきたらやった時に内から取るの内からそしてこうこうねそしてこういうふうに勘抜き状態そして落とす じゃあ、これやってみましょ う, どうぞ。この手やろうと思ってこうやってやっちゃうとこれ彼の筋肉の方が強いんですよ筋肉がぐっと 曲, 曲げてこられちゃうのそうするとできなくなっちゃうこの曲げてこっちの手ほらできないよねこの手を引っ張るって曲がっちゃったらできないんだからだか ら, だから予定何ていうのかなここで競っちゃいけないこうやられちゃうか ら, からさっき言ってたように来たら予定を外して 彼, の彼はここを狙ってくるので何やるか分かんない 何やるるか分からないで来るの。だから予定を外して向こうへ出してるってことそれが大事そしてこの手を向こうで筋肉がこう曲がってきた時にねこういう位置でやったら僕は持っていかれちゃうのだから彼の視覚でやってるってことでこういうふうに出してるこういうふうにそして腰を変えてこうやってるわけでそれじゃないと表でこういうふうにやってるとあごめんと取りに行っちゃったら この辺で取りに行っちゃったら、僕はやられちゃったってこと、こ持ってかれちゃって、だから必ず、この時は彼の後ろにちゃんとこうに入って、変換、こういう形、それで初めてやるっていう、そういうふうにやらないと、それがすごい大事だから、みんな手技に走って、こうやっちゃって、やられちゃいますよ、これ、引っ張り込まれて終わり、ここは当たって終わり、だからそういうことを考えないと、だから優先順位考えてね、今、まあ、形として練習してるんだけど。 その彼の今までやってきたのは彼が取りに来ました予定を外して向こうへやりましょうってそういう話これの一環としてやってるだけだからこれができなかったらここで始めちゃったらもうそれで終わりですからちゃんとちゃんと彼の意識は向こうへ行ってます自分はちゃんとしてます姿勢もいいですってそういうふうにやってほしいわけですよそのための練習だからねで今こう抜きましたけどこれこ持ってますよねじゃこのまま 持っててうん、あいここの手ねこの手がギュッってこの手強い人でこう抜けてきてこれ持ってんのこっちのこっちの手外すって感じそうするとねこう抜けてくるとこうなるよねで こ, これば小手返しだの<咳>こうやってきて向こうこの手ねこの手が持 っ, て持ったままこう変わってくれば小手返しできるそういう話だから、まあ、いずれにしてもいろんな技やって彼の正面立たないとか 何しろ次の一手次の彼の一手が来る想定できる位置で立ってるとやられちゃうの必ずだから優先順位は彼の次来ないですよっていう位置それから自分がさばいて何かやるってうそういう話だからそれが一番大事あの技ばっかりこうやっていくら技の数を覚えたってさ相手の正面だったら何の役も立たないからまあ役に っていうことですじゃあこれ今度こうやって向こうやって今はこう抜いてこっちから来きましたが今度はこのままねこの手この手を持ってきてこうさばきは同じですよねまったく<笑>えもう一つだけやりましょ う, こう向こう出してこの手この手を出してきてねそしてこうじゃあこれやりましょうどうぞちゃんとさばいてればほら入ってくるのここにこうにそれからそれから落とすの それを追っかけないように、なるべく追っかけない。手を、この手なんか取れないんだもん、こういう位置じゃ。転換してこういう位置になってるの、これ取れないですよね、これ今の位置。どうやって取るのこうやって取るのそしたら、こうやって取ったらいいよ。こういう普通の小手返し。今の逆の小手返しっていうか、は、初めて彼と僕の間にこういううになって、こうう手があって、初めて下から取れたの。それじゃなければ、ここの位置で取りたければ、 普通はこうですよね、もしくはまあね今上からやった上からやったのねこうやって外してだからこうだよねそしたらこういう手だったらこういう手だったら一回持ち替えてこういうふうにこ手返しの形ですか ら, だからあんまり取りに 手, 手ばっかりいかないで要は一番大事なのは彼の姿勢彼がここに攻めてきました僕は予定を彼の予定を外してこの辺に きましたであとはおまけですからこれで本当は終わりなのあの護、ー、身術とかだとバンってやっと終わりね足足壊うて蹴って終わり護身術のそういうコースだったらでも合気道だから合気道の形で収めなきゃいけないわけだからこうやってやってるわけ合気道の形だからね合気道の形だから今やったのはこうやって外す何だっけあ今やったのはこうやって外してここを持って。 そ, ういうそれだけの話だからねその辺ちょっとよく理解して手をかけないでもう終わってるんですから四角に入ったら終わりですからほいで終わりだからもう全部終わり何でもできちゃうでも相手道だからみんなそういう形やってるだけじゃあやりましょ う, どうぞ今今外に入ったのね来てあちらどうぞで僕はここに入ったので同じなんですけど線外したら今度この手この外の手もらうの ちょっと3取れますよね。もしくは1挙この手こっからやっちゃダメやったらこの手が外されてボカボカボカボカでボコボコにやられちゃうからねこやられてますよね向こう こ, これで終わりこの手外してボカ足が来っててボカ終わり線を外して彼が来ました線を外しましたそれでこの手もらうの こ う, いうふうにとこうなって三球ねみんなみんなこうなりますよねみんなこうる手こうもう終わりですからそこ注意してねさっきさっきから言っておることですけど何しろ来たら向こうそれからこの手この手をこうもらってきてこうとかここでやっちゃダメ ここでやっちゃダメ線を外して四角に入りましたそれから振りかぶりました回りましたそういう意識ね、えー、じゃあそれでちょっとやりましょうはいどうぞ取りに行くのは優先じゃないからそこのとこだけちゃんとね彼の意識向こうへどうぞなので何でもできるんだけどできるんだけどたまたま手がここにあったのだからこうやって回ってきてこうやっちゃったのただそれだけだから 何しろ合気道そうです、触った瞬間、来た瞬間、これが一番大事、だもう終わり、これで、あご神図だったら終わり、こう、終わりだよね、これで、合気道やる必要ない、ご神図だったらね、でも合気道でうまくきれいにまとめて、お互いに、なんていうの、和合の精神でまとめましょうってから、そういう精神でやってるから、いなくなった後に、こう、まとめましょうって、こう、まとめただけだから、からそこのところを間違えちゃいけない。 大事なのはこの技のねこのこういうふうな技じゃないから前提としてこう全然彼来ませんよってところでやってんので今度このじゃあ下の手この手この手じゃあど う, しどう取りましょうかって考えたときにさ今度手法投げとかできるのこういうふうにこの手ねこの手こうやって手法投げところをクされて手法投げでいるこういう手法投げね向こうへどうぞ でこの手向こうへどうぞの時にこうふにやっといてこうねそしてこう回ってくるのとほら手がこうロックされてるよねでこうやって落とすのこうこれだけえー、じゃあちょっとやってみましょうか大丈夫ですよねこう来たらあちらへどうぞやるので手投げやるのいつもの手法投げこのまま行ったらこういう手法投げこう手投げ たたまたまこの手が二つあるからこうやってあちらへどうぞ行った後どうしたらこの手持った方がいいかなこういうふうに持ってんのどうでもいいからそうするとこうなってこの手グーッて引っ張ってくると引っ張ってくるとこの手こういうふうにロックされちゃってこうなっちゃうそれでボンってじゃあちょっとやってみましょうかどう ぞ, どうぞあちらへどうぞやるんですよねあちらへどうぞこういうあちらへどうぞ普通のねで僕は視覚彼の四角にいんので何やるかって言ったら手法投げやんの この手をどうこう、この手をどうこうじゃなくて、四方投げ、くっついてるの、この手は四方投げなるの、近い方の手、こういうふうに、そうすると自然とこの手くっついてるの、くっついてるの、意図的に彼が離せば普通の四方投げになっちゃうの、こう四方投げね、こう四方投げ。でも、こうやってやって、こうやってやって、この手四方投げに入ると、彼はね、よりどころだから、この手、なるべくくっつけていきたいの、こういうふうにほら、くっついてるの、これ。 だから、こうに入れば、自然とくっついてるの、手が。何にもしなくても。分かりますか僕は握らなくていいの。彼が持っててくれてるの。よりどころだから、この手が。僕の手をよりどころにして持ってんの、彼はいなくなりました。で、この手、手放投げやられちゃうと、ほら、よりどころだから、これ。これ、手離してもいいんですよ。彼ね、嫌だったら。でも、手離すと、やられちゃうから。 しょうがなくて、プロテストのために持ってんの。で、行ったらさ、持ってんだほら、持ってるよね。ちょっといけど。持ってるんだよね。持ってるから、このままこ う, いうふうに、こう持ってるだけよ。こうロックされてるだけよ。だから、あんまりこの反対の手にとらわれないで、普通の塩投げやらいいの。持っててくれるから、問題なし。そういうことでもう少しやりましょう。じゃないや、やったけどうじゃあ、入りみ投げをちょっとやりましょう。こうやっ て, やって ね、このままぐーっとさっきみたいにくれば入り身投げこうできますよねまず線を外すのが優先線を外して上からでもいい上からでもいい、ね、上からでもいいし線を外して下からでもいいですどっちでもいい何しろ線外すの優先そしたらあ線外していなくなりましたそれから こう変わってきて、き切り身投げ、ね。線を外して下から切り身投げ。じゃあこの2つ